今月15日に行われた全国都道府県大抗女子駅伝で17人抜きを達成して驚異的な区間新記録をマークしたドルーリー・シュエリ、シエリ、選手、岡山鶴山中3年が29日、岡山市内で行われた駅伝大会に出場した。津山市チームとして出場したドルーリー選手は中学女子区間の3区3キロを走り、 従来の記録を10秒更新する9分40秒の区間新記録を樹立。都道府県駅伝が終わって津山は雪であまり練習できなかったがその中にしてはまずまずの結果だったかなと振り返った。市区町地区対抗で中学、高校、一般のランナーがたすきをつなぎ、津山市チームは24チーム中6位だった。 ドルーリー選手の注目度は高く、多くの報道陣が集まった。津山市は最近の寒波の影響で40センチ以上の積雪があり、ジョギングが中心で十分なトレーニングを集めなかったという。レース内容は4割から5割ぐらい。トップが見える位置で渡せてよかった、と語った。カナダ出身の父と日本出身の母を持つ。 体幹の強さからもたらされる美しいフォームは将来への期待が膨らむ。今春から高校に進学、インターハイに出場してしっかり活躍することです。と明確に目標を掲げた。小木の君和ドルーリン階層3人抜き区関心、晴れの国岡山駅伝、チーム6位入賞に貢献優秀新人賞も、 第12回晴れの国岡山駅伝岡山陸上競技協会、主催山陽新聞社、共催派29日岡山市の旭川百軒場は、ランニングコース9区間4 2 9 5キロであり岡山市北区が2時間15分29秒の大会新記録で2大会ぶり単独最多となる3度目の優勝を果たした。 中学生対象の優秀新人賞は、女子は3区1位で9分40秒の区間新記録をマークしたドルーリー・シュエリー、津山市、鶴山中が選ばれた。中学3年生が注目度に、たがはない階層だ。津山市代表として初出場したドルーリーは3区で従来記録を10秒短縮する9分40秒の区間新。 優秀新人賞を射止め、チームを6位入賞に押し上げた。17人抜きの激走を演じ、全国的な話題になった都道府県大抗女子駅伝から2週間。5位でタスキを受けると、みるみる加速し3人を抜いた。首位の岡山敷北区との差も1分から23秒に縮め、トップが見える位置でタスキを渡せてよかった。 雪で練習が十分できなかった中では、まずまず、と振り返った。都道府県駅伝後は一く時の人となり、反響の大きさに戸惑うことも少なくないが、純粋なエールには感謝している。応援してくれる地元に貢献できた。高校ではインターハイに出て活躍したい、と話した。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。